うっちゃうから<笑><音声><音声><音声>、はい、これはれですた、ねはい1位ってのは位、はい、硬いってことですかね。うんこれ ね、どうなるかわかんないけど、こう草を取りますまず。ね、すごいですよ<笑>この木は当時園の生徒さんが<笑>そう昔買って置いてったんだけど、そ<笑>こどんぐらい来てないんですか？昔はもう十年以上経つじゃないですか？<笑>植え替えしてないってことです<笑>ね。結構必要なんで。十年ぐらい前から放置されてる木らしいです。<笑>ね、あれですね、この辺じゃないんですよね、住んでるところは。うん、もう引っ越しちゃったみたいです。もうでね、九州の方に帰っちゃったんです。よ。はい、これ草を取りますまず。はい。 全部取れんねないなこれ、えーまあ。時期的に植え替えはまだできないと。植え替えはちょっと無理かな来年なんないとね。来年はやったほうがいいですねこれね。根がすごくて抜けないですね全部。切れちゃうこれじゃ。切れちゃう。根っこから取 れ, な, 取れないな。取れない。取れない。見<笑>ええるだなこれ。 うわなめくじ。根がもう無理だね。無理。絡み合いすぎちゃって。根っこがもう木より硬っちゃったの。<笑><笑>すごいな。<笑>じゃあ先生これどうしますか。どうするからね。最大の決定はこ れ, これだからね。うーんそうですね。どう見ても。うん ちょっとこの辺がなんとかなるかなっていう感じ。うんうん、だからこのままじゃ、ちょっと難しいかなっていうね。これ削ったんですよ、これ。昔。うん。十年前<笑>。ほら、彫刻とでずっと、伝統の彫刻刀と削ったのね。刃物の跡は残ったでしょ、うん、だからう。こういうの残してゃだめなんですよ、これなるほどほ。もうちょっとこれ比較、各。 ら割るとうんうちはねこういうとこが上の方が多分うろになってるのが多いじゃないですか、はいはい、そんな感じでいこうかなって枯れてる枝が結構あるんで枯れ枝と取ります枝の整理うん整理<笑>これや、ね、盆栽始めて途中でやめちゃったすぐこの木もたのらないんですよそのうちこの木もなくなって、うん、で鉢だけ残る そういうパターンが多いんですよ ね, そうですねいっぱいありますもんね手が入ってなくて枯れそうな木がいっぱいあるからで、これは雑木じゃないから成長が遅いからまだいいんですよそうですね雑木だったらもうね枯れちゃいます ね, ねもしねこういう木を自分で持ってて盆栽やりたいなって言ったらこう持ってきてもらえばいいんで盆栽にできる木かできないかってそれ見極めないとね<笑>我々が入った頃ねこう畑から振り上げたこう荒木というのが結構あったんですよ はいはい、今はもう鉢入ってある程度できてるでしょ、うんうん、何にも手入ってさら鉢上げただけの木とかね、はい、そういうのあったんです、はあ、心拍とかに近いんですか近いよね、うん、あの熟慮としてはそんな感じじゃない心拍は板向きで作るけどこれはうろんなような感じで作るでしょ、うん、暑さに弱いんですよね暑さに弱い子どもの木でね、うん、育てるのね最近暑いから怖いですよね、うん てみるかうるさいよ、はい、完全に二つに分けるんですか途中まで途中までこの辺まで割れればなと要はここの弱点ですよ ね, こ, れねこの直線がもうどうしようもないんで直線、これは分かれればこれで見え 見られるかもわからない、ね。いい感じやね。<笑>いい感じですかほら。<笑>にこのシャリの部分はもう枯れてる部分なので水滴傷つけてないから木にはダメージないはずなんです。う, うまくできるかな。<笑>はい。 あ、中腐ってる、これ。中腐ってる。うん。下まで行かないな。下 ま, で<笑>下までやるんですね。この辺まで来ればな。下までやる気だったんだ。<笑>これ一位らしくなるんだろう。一<笑>一<笑><笑><笑><笑>位らしさ。とは。<笑><笑> 重心はこれいのはもうこの直線はもう無理でしょうね無理だ 広, 広がってはいますかからねんこうなんか枝の作り方でどうにか見せれることはできるのかなこれはもっ と, ぐわっと下げちゃう、うん、これ段だね。 上同士で引っ張れないっぱい。うん。折れちゃう。折れちゃうんじゃない。パキパキやってますよ、ね。ここにくさび入れたまま、ここで。縮めるか、うん。これポケット折れちゃう。これちゃう。こ, こるこれ。え、難しいね。<笑>ここ縮めて、この辺でくさび入るわね。そうそう。うん、最後。最後。ちょっとこういう木がありましたみたいな。太い。すぐ割れましたみたいな。 これだと割ったじゃないですか、うん、なるほどなるほどじゃなくて太いこういう木がちょっと割れましたね、うんうん、<笑>の方がまだいい割れた ま, まんまって感じなるほどそこも硬いんだろうなぁパケッと入ていくまでやっちゃうかこれ、うんうんうん、ここがね次はこの枝を下げるこうやっっっうギリギリまで 何でも構想なしでやってる。構想なし。<笑>ダメなところをどうにかして、消していくってことですよね。うん、少しね、続、うん、ければいいから。さらしさを。ほら、これでいく、いけるわ。これ大丈夫。かなり力、入んない力。あ、大丈夫だ。もうい、ね、くね。あ、こんなに回るんだ。このぐらいからっていっちゃうん<笑> てるも う, 笑おうとしてる、うん、もう折れちゃうかな。 こここめるか、このぐらいいいだろ<笑>これだこここれでで、う割れないな一、ミシッとも言わないもんね。 ここいいじゃん。ちょっと模様がついたの。え、うん、どこやったっけ。あ、いいじゃない。もう迫力がなんか出た気はするけど。<笑>ああ、でもなんか盆栽になる、ね、枝的だってこの辺とかもうちょっとね植え替えて元気出せば。枯作めじゃんか。枯れちゃうじゃん。何も残らなくなっちゃう。<笑> こ, れこれでこう枯作か。 大大大大大丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫でっちゃう水、うんうん、て, てるだあ枯れくるくるこうやってあそこをね。 腐腐っっままたらるのこななななどここここでででやります後後ろろろがいいいんだよ、ね、これが後ろいだれれになるんじゃ何か面白くなってきましたの確かに。ね まだ盆栽とは言えないかもしれないけどなんか結構曲げてるけど割れてもいないし、うん、結構う強い ね, ありますねで割ったって言っても陣の部分じゃねシャリの部分割っただけだから、うん、そこまでダメじゃないと思ういますけど水水の方には何もやってないもんね。うん 火災のやつ割れちゃいました。はあ、もうダメか、これ。もう割れてます。入れないとダメだめ、ね。ここ棚を作こ、ね、ってくる。横に。頭決めてみいか。これも上げたいとこれ。構想としては。ここを寄せたいんですよね。うん、うこれより低くしたいと。低く、低くしたい。これ天神にしたいと。これを頭にして、こっちを裏枝にしたい。寄せた、だね、こう、ね こういう寺よりしつい来てるねそう、ということでこれを寄せたいという、うん、段階でうまくいくかここまで来るんやね、うん、これとこうかすまあ、ひび入ってます、これ ちょっ い, あ危ない<笑><笑>こここれたなあ、は、ちょょっっっとときますね多分もうちょっといっちゃううもちょっと。ととあっ あ, あ意外と大丈夫だだ、ね、な、皮が、うん、裂けただけ、ね、これ <笑>これが良くなるかわかんない<笑>ここは塗っていきましょうこれ中繋がってるね塗ってこう塗っちゃうから<笑>でこれを前頭にこの辺に持ってきて裏枝になってますもんねこ れ, もこれね隠れちか意外と盆栽っぽくなってきました<笑> なんとかなるもんだ、ね、よ。できたけど、<笑>今後がどうなるのかっていうのはね。こういうの思い切ってできるからいいじゃんのかな。まあまあまあ、あのままじゃね、商品にもならないと思う。だって限界がわかるも、うん。どこまでできるかっていうのは<笑>限界見えたけどやったような気もしたけど。<笑>限界以上やっちゃうけどね。ここは全然いけたのに不思議ですよね。ここはここ全然割れないのに。うん さっきのところ向きかな。ちょっとねじるそうねこれ多分。あのー、避けただと状況でねこれ。ヒルマさんがドエみたいなキャラだけど川崎先生の方がエスかもしれない。<笑>全然。ヒルマさんドエムかもしれない。ドエムかもしれない。<笑>黙々とやってますけど。<笑><笑> <笑>あれもやりたいこれもやりたいなっちゃうちょっともうそろそろこれでどうなるかですね数年ぶりに手が入ったと思ったこんなことになるとこの木も思わないんですよ、ね、<笑>もうひくともしれないこれ<笑>というわけで一旦作業終了ってことであとは 時間があった時、石割れ綺麗にしてがまだね棚がはっきりしてないけどな。うんと言うのか。意外とね、<笑>うん、あの芯箔よりは粘り気があるね。ああ、枝に初めてだと。曲げてもすんだら、プキってこない。これ裂けたのは、割れたのは、こ裂けたんだあれよ。これ、ここか。そうですね、裂けた。ここは枯れたところだけだったからそう、水水にはダメージないと。でここは全く折れなかった。うん、で、最後は、 ここを天示にするために、ここも下げた、うん。そう、あの、字より、展示より下げた。で、頭がないから、一応これを持ってきてるっていうことですね、うん。これ頭になりおるという。これかな。なぜ、あの、展示よりこう下げたかというと。<笑> こう寒いところき い, いですよ、これ。はい。ここまで雪がまっちゃうんだよ、これ。うん。で、これからかずでひかれて枯れたって、そうそう、想定ですから。なるほど。知能自然樹形、あまりわかんないですけど。うん。なんとなく、やっぱ、こう考えがあって、こういうふうにいろいろやっていくっていうのが。まあ、勉強になればなっていう感じかな<笑>。<笑>ちょっと、これがどうなるかは。<笑>どうなるかあと、うん、く、うん、持つかどうか。多分大丈夫か持つかどう か, 多分大丈夫か。うん、ね、ちょっと、これ様子見て。うん ちょっっっとどううなるかてていいのを今後取っていければい皆さんはねこういうどうしようもない木があってもある程度は見られる木になるかなっていう、うん、そうですねで10年放置されてもうがれてるしもうどうしようもない感じ、ね、これもう枯れるの待ってるんだから消費にもならないですしね、うん、またちょっと放置された木がいっぱいあると思うんで<笑> そ, う そ, うそういったものをやっていこうか やっていの面白いうはい。今後お楽しみに<笑>